はい、お待たせしました千葉県は市原市千原内からやってまいりましたよさこいま千原です精いっはい演舞いたしますのでよろしくお願いしますはいよさこい舞千原きょう最後の演舞となりますこのステージでは、えー、今日初めてですねステージ演舞を披露させていただきます今年のテーマは「君色思い」といいますどうぞ最後ま、ね、で お話をくださいそれではまいりますよさこい舞いちゃん2018君の思いごめん心に触れた君への思いは心の底からつかみ出しこの世界 「愛しいあなたの心の声を強く叫びて花を咲かす野菜へ」 やったっくい ありがとうございました。よさこい